コンマリさんときめきと真逆のダラダラスマホ時間が片付きませんコンマリさん何か対策してますかダラダラスマホ時間そう本当に時間奪われていくんですよ、えー、対策としてはおすすめなのは1つ1つは実際にどれくらい自分が1日にスマホを使っているのかっていう時間をちゃんと 自覚していくこと、それにしてると本当に時間無駄にしてるっていうことがはっきりしてくると説明しますでもう一つ目はこれねシンプルに電源を切るっていうことですねねあのもう夜とかちょっと見始めちゃうとどうしても時間が長くなっちゃうので例えばねあのお皿を洗い終わったあなんとなくスマホ取っちゃう時とかってあるじゃないですかそうしたらもうそのままですぐにもう電源を切ってしまって帯びてしまう。でそこから1日を は い, いです。